この飛行機はただいま那覇空港に着陸いたしましたシートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください上の棚をお開げになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意くださいただいまからすべての電子機器をご利用いただけます またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください機内でのスムーズなご搭乗と確実なお手荷物収納のため次回ご搭乗の際にもお手荷物の貨物室へのお預けにご協力いただきますようお願いいたします 本は福岡空港コンサツのため、この便の到着が予定よりも遅れておりますことをお詫び申し上げます。またこの次のご旅行やご出張の際にも、電気エラ機内にて皆様とお目にかかれますことをお待ちしております。観光でお越しの皆様、自然あふれる南の島にて、どの楽しいひとときもお過ごしください。 皆様今日もワンワールドアライアンスメンバー日本トランスオーシャン航空をご利用くださいまして一っぺえにせデでビルありがとうございました。 200歳の誕生日です。インスタグラムに投稿するポストカードをご用意してあります。ご希望の方は、飛行機を放りになる際、前方出口付近でお取りください。 感染症予防の基本です。空港や航空機内公共交通機関をご利用の際またご滞在中におきましても新型コロナウイルス感染まん延防止の観点からこれらの取り組みにご協力くださいますようお願いいたします。 ご理解ご協力をいただきますようお願いいたしますまた先ほどもご案内いたしましたが新型コロナウイルス感染拡大防止のため工期の際には周りのお客様との間隔を空けてお降りいただきます乗務員がご案内いたしますので手荷物を取り出さずに座席にお座りのままでお待ちください まはじめにクラス J1 番から4番のお客様次に7番から17番最後に18番以降の皆様をご案内いたします皆様のご理解ご協力をお願いいたします ご案内いたしますただいま飛行機一旦停止しておりますが所定の駐機場に移動いたします改めてのご案内までシートベルトはそのままお勧めのままお待ちください皆様のご理解ご協力をお願いいたします しますこの飛行機はまもなく駐機場に到着いたします。シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。また、順番にご案内いたします。乗務員がご案内するまで、どうぞお席でお待ちください。本日のご搭乗誠にありがとうございました。